えー、大変お世話になりましてそのご縁で今日ここで踊らせていただいておりますそして、えー、こんな素敵なステージで踊らせていただくことで、えー、メンバー大変嬉しく、えー、思っております我々わずかの演舞は会場にいる皆様と一緒に盛り上がることによって完成します皆様この楽曲中に何度も「えんや」「えんや」という掛け声が入りますそこで右手左手どっちでもいいです高く手挙げ引き上げて一緒に盛り上がって楽しみましょうよろしくお願 い, いします 『ワッカ2022』波頭。♪<音声><音声>